演武開演どうも私の連れ連れなる日常演舞さんですよねはいそいうわけで本日はちこちらこちら業務スーパーで買ってきたココナッツウォーターを飲みたいと思いますうん業務スーパーの飲み物はなんか初めてな気がしますねお菓子とかいっぱい食べてるんですが、ね、そうなので気になりますそれでははまずはオープン そんなに香りとかはしないんですね。ココナッツは無色透明の飲み物だというのは聞いたことがありますが、これもそうみたいですね。うん、普通のニストガレと若干まあ、濁りって言うとおかしいですけど、ちょっと色味がありますね。ちょっとこれこぼすと嫌だから、うん。それでは乾杯。 なんか思ってたのと違うなこうじゃないっていう感じがするな、えー、評価しあいいうーんココナッツの風味は確かに感じるんですがんだか妙に甘ったるい感じですねでどちらで言うと自分はココナッツだけど例えばミスタードーナツのココナッツクランチとかゴマ団子に入ってまぶされてるクランチとかなああいうちょっとさっぱりとしたまさしがでちょっとこれは好みではなかったですね なんか変に甘ったりくてフレーバーモードーとしてももうちょっととこになっててほしいなとも思うなんかどっちつかな感じなんですよねなんか甘いんだけどフレーバーモードーが出るとフレーバーモードでねただの水が甘いだけと言われるとそれも違うなのでなんだか微妙な感じですねまあもう一度飲みたいとは思わないかなということでこちらの点数とさせていただきますなんかこういう低い点数が久しぶりな気もするな自分のセンスが甘いのかそれでは 青唐辛子、ビービルーブル美術館や辛口、美術品の審査は青唐辛子のように辛口に行うといけませんよね自分の審査ももうちょっと辛口にしようかな、ご視聴ありがとうございました、コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです、全部閉園パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。